皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月3日。エイプリルフールのパフパフ天国ですが、これは前回と同じ内容だったんですかねと思って調べてみたら、前回の2019年の時から、メンバーに変更があったようです。2019年の時にも登場していたのがヒューガとセイラで、残りの4人が今回新登場というわけでした。 つまり、過去の再演に見せかけて、新しいセリフを追加していたというわけですね。なかなかやりおりますね。というわけで、記録のために、6人の姿を映像に残しておこうと思います。<音声>以上、ワネッサさんでした。 続いて残りの5人の姿を一気に垂れ流します。